バイバーイ今週です私たちはミャンマーのマンダレーまでやっと到着してきましたバングラからここまで3日間もうね壮絶な道のりで私たち実はここに来たんですよ 今回は資料映像と共にちょっともにこれまでの道のりを振り返っていきたいと思います、はいはい、まず私たちはバングラディッシュの国境を越えて見てくださいこの周りももはやジャングルのようですちょっと雨も降っているのですが我々はこのバングラディッシュを抜けインドを経由してミャンマーに入る予定です見てくださいこれ 川の色真っ黒ですよもうブラックリバー整備がされてないもうバーンとサスペンション直当たりみたいな感じの道を行きながら東インドインドのパレードみたいな覚えてるああんかやってましたね粉<笑>ブワーかけ合っとるような伝統の祭りみたいなやつ<笑> シルチャルに向けた時が一番第一の関門が入ってきたというねう電車が昨日車両も空いてないで予約もできないどうしようかって、まあ、もちろんバスはなくてバス会社の人達がバン出 し, て出してあげるよみたいな君たちのためにあ急遽ねあの四駆に乗って約6時間ル チ, チャルに向けて出発します掘立小屋の量が少ないけんちょっと閑散とした感じがするんだと思います半分ジャングルの中に掘立小屋がポツポツあるみたいな感じ 通 称, よね、通称、米通称エルヴィスと出会うじちゃんねタンクトップ着てるやつねでそれがもう見るからに陽がえらいしたっぽよね完全にしたんで俺が行くんだみたいなのもなんかこう言いながらあれだって車の動かし方すらあんま分かしなかったからそうそうそ う, そ う, そ う, そうエルヴィスと一緒に行きよる途中も電気トラブルみたいなのでのああヘッドライトああオッケーレッツチェック ロックオッケーあのハイビームロービームこんなインドの山中でフューズで止まられたらめっちゃ困りますよちょっとなんでこうや締めると減少確にしますこれでローハイいけるはずだよしかも道がよく悪かったっすねいやあれはマジ厳しかった全然寝れんし、うん もうユニバーサルスタジオインドみたいなもうずーっとあれじゃない<笑>こう地面はズチョズチョでかなりスリップしやすい状況になってます。ししあ外れた外れた。これで長かった渋滞も解決しそうです。 すごいね、こっち側もとんでもない行列ができとったってたあでねここにカレーバッってくるんだだから今洗ったんだマジ手食いインドカレーこうしてこれが洗ってることになってる多分多分くないカレーじゃない。てちょっと得体の知れないものいただきます<笑> 辛い何個や辛しみた漬物辛い漬物竹の子竹の子の漬物これ定難易度上がったけどあれシワシワ鳴ってるたちの旅一番のローカルフードですこれああまあでも辛かったけど美味しかった一番のピリ辛料理やなこれ こ, こまでさが残るのは、初めて2時半ぐらいそうもうそれが朝の2時半やけんね、はいはい、なぜか駅の前には牛さんとかがいっぱいいとるし、うん、子供も駅の前に落ちとるしさん で,、はい、であの段ボールホームレスみたいダ段ボール敷いて寝るっていう まあ、ちょのじ込む微妙なれたけどね、俺もね、こうパックバックしよって、で、米の番になったら、変なおばちゃんが出てきて、全部段ボール取られるっていう、私のものなんです。ブレ<笑> <笑>多分余命味認五分ぐらいじゃない？俺が寝てない、ね、寝てない、寝 て, てない。その日は寝てない。いやだってそこね駅に着くまでも寝てないのに、その駅についても仮眠それ取らせてもらってないけどね。絶望しかなかったっす、ね、あ, あもう本当絶望しかなかったという言葉が適切なワードで。とインパール作戦の結婚が始まるんじゃない、はい。うん、そに。めっちゃ座れ。<笑> それも最悪でした。マジ長かったー。エアコンすらないし、人はあれなんかあれ三人乗りじゃない？横三人乗りじゃない？三人乗りを四人乗る。四人。 12時間マジ気づかったあれはしかも寝ようとするじゃないですかああああ眠いから寝てないから寝ようとするんだけどウトウトするとその道が悪すぎてああああ狭いしあのぶつかるんですよね車の壁にガンガンって起こされるか起こ寝かせてもらえないみたいなこれは私たちが乗ってきた車です もうあまりにも悪路が続きすぎてガッタンガッタンぐっちゃんぐっちゃん揺れてもう3時間くらいはもうアトラクションにずっと乗り続けてる感じですよこんなジャングル森林の中ですしあお腹もずっと痛いしご飯も食べれてないし全然眠ってないしえらいきらびやかやしあれ マジで過酷一番きついトイレもねご飯もねそれほどそれほどそれほどじゃねえすっげえ農村地帯に入ってきました<笑>あれしかなかったんちゃろうの、ね あそそこからあああそ う, そ う, そうルルあれは正規ルートですかシルチャルからインパールはあれしかないんですじゃ東インド陸路で攻略するにはやっぱりもうあそこの道は通らざるを得なかったっていう感じそうそうあっとインパールで待つと一泊したっちゃでそのホテルがこれまでの日記の中で最悪のホテルやシャワーもないお湯もないあるのはトイレと水道だけみたいなトイレもインド式だしねね 臭いしボットン便所で乳液そのまま放出状態でめちゃめちゃ人が集まってきてますよ違うバスの人が200で行ってくれるって言ってるんですけどバッグを中に押し込んでバッグを返してくれませんあれは300と言ってるんですけど 200, と200で運んでくれる人がいます ミャンマーへ入国していきます電気が果たして通っているのかというようなものばかりです電柱は来てるんで電気は来てるんでしょうがまあかなり過疎地帯に入ってきましたねこの橋がミャンマー東大になりますミャンマーの国境になります 僕ですイェーイでも、ここで終わんないんすよもう今リアリーリアリー気の強いじゃないのあれ、もうだ嘘や嘘だと言ってくれちょっと待って、始まったかもしれないまたなんでこれこんな暑いとい補助席みたいなのわかる後ろの 4区の一番後ろ、分かります、あのもうリクライニングももうクソもない、補助席がバタンって下りたような椅子この前が狭すぎて、そうもうもう前ないですよ、隙は17時間だった17、いや、よう耐えた、そうおばあちゃん、<笑>おじちゃん、おじちゃん、あれ、最悪、あの、<笑>おじさん、真ん中のおじさんが、椿を吐くんですよね、車に、ペンっていって、椿<笑>が、その風で折れるところに降ってくるんですよ、<笑>最悪で<笑> メジャ ー, ー, ガーかよドライバーも生えたやつがたまに来るで、後ろからは荷物来るしねそう後ろブレーキするたんびにゴンってこう<笑>後ろの荷物が段ボール襲ってくるみたいな<笑>ちょっとこれはね辛い道のりっていうのはぜひ収録するに値するし記録しておきたいなと思ったんで収録させていただきました次回はミャンマーの